みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。今回は、このピッキングについて、ピッキングそのものについて皆様さにお話をさせていただこうかなと思います。まあ、ピッキングと一言で言ってもなんかこう、なんこういうとアホっぽいですけれども、なんかこう<笑>ピッキングって難しいじゃないですか。 あの初心者の方に限らず、ある程度ギターがうまくなってきても、そのピッキングというのはやっぱりその悩む種なんですよ。そのピッキングをどうやったらいいんだろう、どうやって持ったらいいんだろう、どういう動かし方をしたらいいんだろうみたいな感じで、やっぱピッキングに関してはやっぱ悩みがなかなか尽きないものでございます。なので、まあ、すごく難しいところなんですが、僕なりのピッキングの話をさせていただきます。全部で4本の動画に分けようかと思っているんですけれども、この1本目の動画は、 ピックの種類とか、あとピックの持ち方といったそういった準備段階について。それで、2本目の動画に関しては、ピッキングで気をつけなければいけないこと。どっちかというと、メンタルといいますか、その気をつける注意点みたいなそういう話でございます。それで、3つ目の動画は具体的にピックの動かし方とか、そのピッキングの仕方みたいなそんな話をさせていただいて、4本目の動画では、自分に合った良いピッキングを身につけるためには、今後どういう練習をしたらいいか、そんな話をさせていただこうかなと思います。 まあ、それぞれあの、まあ、僕なりでの話なので、あの鵜呑みにしないでくださいませあの。僕が正解というわけではないので、僕なりの考え方があるよということなので、あのこれが正解というわけではございませんあの。一人一人いろんなピッキングがありますからね。その滝沢的な、滝沢流のピッキングだとまあこんな感じということです。そこだけ本当にあの あの口を酸っぱく言わせていただきますあの。別にこれが正解とは言ってないからねと い,、ねはい、ういう感じです。では、1本目の動画は結構軽い感じで、ピックの種類とかいってみましょうか。ピックの種類。まあ、楽器屋さんに行けば、まあ、すんごいいろんな種類が、ね、あって、ね。もう材質もあるし、厚みもあるし、形もあるし、柄もあるし、すごい何百種類でこのピックが世の中にもたくさんあるわけでございますよ。で、その中でもとりわけスタンダードとされているのが、こういうおにぎり型。 と言われるタイプのピックと、こういうティアドロップと言われるタイプのピックでございます。この2つがとりあえず基本と思っていただいてよいかなと思います。もっと小さいピックもありますし、もっと大きいピックもありますが、とりあえずこの2つがやっぱり基本かなという感じですね。それで、初心者の方からよくいただく質問として、どの形を使ったらいいんですかという質問があるんですけれども、正直、何でもいいです。何でもいいです。 でも、なんでもいいんですけれども、その中から絞って言うならば、おにぎりかティアドロップどっちかにしたほうがいいかなと思います。それで、この2つの中からさらに絞るとするならば、強いて言うならば、おにぎりのほうがよいかなとは思います。ピックが大きいので、その指との接地面積がすごく多くなるわけなんですよね。そうすると、ピッキングが安定しやすくなるなんていうメリットもありますので、で強いて言うならば、 この2つ。そして、さらに絞って、強いて言うならば、おにぎり方がおすすめという感じです。まあ、いろんなピックを使って、ね、そのしっくりきたとか、やりやすいとか、そういうのがあれば、それで全然大丈夫ですので、あまりその辺はこだわらないでくださいませ。それで、厚みに関してなんですが、これはまたいろんな種類があります。ね、0.3 ミリとかのプラプラのやつもあれば、 まあね、1 5ミリみたいなすごいコ昆トのやつもありますし、中には 2mm、3mm ぐらいあるんじゃないのみたい な, なんかこう木でできたピックもあったりとかします。その中からこれまた何でもいいんですけれども、強いて言うならば 1mm ぐらいの厚さがあったほうがいいとは思います。えー、普通に厚さで言えば 1mm、名前で言えばハードということですね。スインとかミディアムとかではなくて、ハードのピック。そして 1mm ぐらいあったほうが良いです。 これはどっちかというと、ピックの種類の中では厚い方、硬い方に入るんですけれども、ある程度この硬さがないとその弦を振動させきれない気が僕はするんですよ。で、あ, のある程度厚いと、もちろん弦に引っかかるわけなんですけれども、この弦に引っかかるやりづらさは、あのピックを柔らかくすることで解決するよりも、技術というんですかね、そのピックをしならせるテクニックをちゃんと身につけたほうが僕はいいと思うタイプなので、 あの1ミリぐらいをおすすめします。まあ、もしその、ね、1ミリを使いこなす根性がちょっと今のところはなさそうだぜ、ちょっと心が折れそうだぜ、挫折しそうだぜなんていう方でしたら、まあ、ちょっとおすすめのピックを使って、まあ、やりやすいみたいな感じでやってもいいと思うんですが、僕の中でのおすすめとしては1ミリという感じです。で、材質はポリアセタールとか、最近だったらそのウルテームとか、あのいろんな素材があったりとかするんですけれども、まあ、これまた何でもいいです。何でもいいです。 えー、セルロースとかかな<笑>とりあえず僕が使っているのは、今はこれは、えー、と自分でオリジナルで作っているピックなんですけれども、ちょっと今はあの最近はこれ柄が違うんですが、1ミリのポリアセタールで普通のティアドロップの形という感じです。えー、ポリアセタールかなセルロースではなくてポリアセタール、そんな感じです。あと柄に関しては、ね、あのそれは本当に好みなので、えー、好きなピックを使いましょう。 何年か前までは僕はずっとこのリラックマピックを使っていたんですが、もしお楽器屋さんで見かけたらこのリラックマピックを使ってみてくださいませ。こんな感じで可愛い柄でいくつかありますので、これが前、僕が普通に使っていたピックという感じです。でも、リラックマピックの話をさせていただきますと、いくつか種類があるんですよ。このピンクと青以外でも黄色とかあったりとかするんですが、 この柄の中でも、この青かピンクのやつがすごくこう気に入って使っているような感じです。なんか、材質が違う感じがするんです。でも、その中でも、この青とピンクのやつがすごい気に入って使っていたんですけれども、もし楽器屋さんで見つけたら、これを使ってみてください。それで、今オリジナルで使っているこのピックもリラックマピックとほぼ同じ仕様という感じです。<笑>別にリラックマが好きというのもあるんですけれども、別になんかこう。ねあの 一応あのこだわってますよ、その厚さとか形とか、えー、その上でこうリラックスがあったら最高だねと い,、ね、ういうチョイスでございました。そんな感じです。ま, あ、まとめるとすると、ティアードロップもしくはおにぎりどっちかを選びましょう。うんその中で C というならば、えー、おにぎりの方がいいよと。で、厚さに関しては何、まあ、でもいいんだけども1ミリぐらいあった方がいいんじゃないのかなということでございます。で、材質、えー、その他素材に関して、あと柄に関しては本当に好みで決めてください<笑>ということです、えー。それに関してはおすすめとかかかななな言えない。 そで、その次、ちょっとピックの持ち方に関してなんですが<笑>そうだな、ちょっと透明なピックを使いましょう。ちょっとこの辺が一番気になるところかなと思います。しかし、これも結構ざっくバラな話で、<笑>なんとなくで大丈夫です。なんとなく。とりあえず1つの目安として、この手をブラブラッとさせて力を抜いて軽く握った状態、こういう状態がありますよね。 この状態でピックを挟むというようなイメージです。力を抜いたときにその、ね、パーッと開く人とか、グーッと握り込んだりとか、もしくはヒーッとやったりとかする人はなかなかいないと思うんですが、ちょっとこの、ね、手首とか指先とかをリラックスさせて、軽く握った状態のとき、この形がとりあえずベストな形と思っていただいて、まずは大丈夫です。ここから、まあ、いろいろ変わったりとかするかもしれないんですが、まずはこの形からスタートさせるといいかなと思います。 で、この状態でこの親指と人差し指の間にこのピックをこう挟んでいくと、こうなるわけですね。それで、1、えっと、つの目安として<笑>、これまた人それぞれだから、なかなかこうとは言いにくいんですが、滝沢流としては、おにぎり型がちょっとグレたとして、すごい三角形になったとします。三角形 の, このおにぎりのピックアップとします。逆だ。 逆向きです。おにぎりが、これだ。まあ、こんな感じでピッキング型と。ピック型と。それで、まあ、これを上から見たとして、ピックを挟んでいくわけなんですけれども、親指がある程度まっすぐに来るようにしたほうがいいというのがとりあえず1つ。この親指とピックの接地面積をできる限り広くしたいんですよ。なので、親指をこう立てたりとかして持つんじゃなくて、こ平べったくしてべったりとこうピックにくっつけてあげるということです。 それで、後ろの人差し指に関してもこうつまむような感じで持つわけではなくて、側面、この横を使ってできる限りべったりくっつけてあげるようにしてみましょう。人差し指が、えー、とこの辺にこう入るような感じですよね。ちょっと上から見た図でいくとすると。親指がべったり、人差し指の下からべったりという感じです。それで、この人差し指の爪がこの辺にあったりとかして、まあ、こういう感じです。で えー、とある程度、この人差し指はこう開いてくるわけです。親指と人差し指がずっとまっすぐにこうなっているわけではなくて、ある程度、人差し指が開いてきます。で、この開き具合に関しては本当にこれまた人それぞれですし、ちょっといろいろやりやすい角度を見つけてみてくださいませ。とりあえず、こんな感じ。で、この先。 このピックがどのくらい出るかとか、あとピックの角度とかで迷ったりとかするかもしれないんですが、フレーズによっても変わりますし、その手の形とかギターの種類とかによってもそういうのはやっぱり細かく変わってきます。なので、まあ、あまりこうしなきゃいけないという固定概念は持たないようにしてください。もうむしろこんな感じでいこうというのはそのラフさというんですかね。これじゃなきゃダメだというよりも、まあ、こんな感じでていう感じ、そんな感覚で言っていただけると嬉しいです。人差し指と親指で・・ こうブラブラッとさせてリラックスしたときに、人差し指、親指 に, 遠い指にこの挟むと。まずはこのぐらいの概念で大丈夫です。で、まあ、C というのは設置面積を多くするという感じでしょうか。そんな感じです。すごいラフの話ですけれども、まあ、そのぐらいラフに考えていただきたいということでございます。で は, では、次の動画でピッキングの際に気をつけなければいけないことなんていうのをお話しさせていただこうかなと思います。まあ、ラフに考えてくれなんて言っているけれども、まあ